はい、おはようございます。ラスカルでございます。本日はですね、大食いというか、いや、もちろんね、食べるものはすごく大きいんだけれども、まあ、いつもに比べたら大食いではなくてですね、 まあ皆様に何これと食べたいなと思ってね、いただけるような驚きのあるデカ盛りを食べていこうと思います。今来てるところは千葉駅の近くでして、ラーメン二郎さんやね、杉田屋さんなんか人気のね、ラーメン店が数多くある地域なのですが、おそらくね、今日の食材はサムネにも出ているでしょう。一気にね、丸ごとパンを使ったワクワクするようなデカ盛りを提供しているお店さんが こちらのチャックにございますてかちょっと待って地図で見たらさここっていう位置をこの区画一周したんだけどお店が分かんねえな水越<笑>したかもしれない あ, あお店ありましたよということで本日ねお伺いするお店到着いたしましたこちらのカフェ六郎さんでございます早速ね店内に入ってそちらの僕の気になるデカ盛り食べていこうと思います とということでですねただいま店内に入ってきまして既にね注文は終了しておりますが本日ねいただくその大きいトーストそれがこちらのカツカレージャンボトーストでございます。特製のね カレートーストトスなんですけれども今回ねそちらだけではなくて追加でデザート用に抹茶あずきジャンボトーストも注文いたしましたでこのねトーストの食べ方いろいろとあるらしいですけれどもまずこちらトーストが来たらこれなんかねカレーの下にパンが埋まってるみたいでしてそちらをこうほじくって一緒にカレーと食べつつ最後ねこれ中身を食べきったら追加のトッピングをしていろいろとまた違う 味楽しめますし締めにはですね甘いトッピングなどをしてデザートにも食べれるということで書いてある食べ方どおりにね全力で楽しんでいこうかなと思います確かね YouTube ではドラコくんととかか大食いだと来てるかな以前ねチャレンジとかやってた気がするんだけどもちろんねパン以外にもお昼にはこの辺りビーフシチューだったりとかご飯ものもあるみたいなんで是非ね皆様もカフェというかご飯としてでもねご利用いただければと思います ということでですねただいまこちら到着いたしましたこれ見てよやばいでしょ<笑>いや実物はねめちゃくちゃでかいんだよでかいんだけど僕のね顔が大きいので分かりにくいと思いますが普通の方だったら1個で腹パンパン間違いなしのデカ盛りでございますでセットでねこれサラダもつきましてドリンクもついております あ, ありがとうございます ありがとうございます注文していたこちら、甘い方の小豆抹茶もね、到着いたしましたんで、ちょっとこれ、アイスとかも乗ってますし、溶けちゃうのもったいないんで、早速、このカツカレーからね、いただいていこうと思います。いただきます。と、まずパン行きたいんだけど、もうカツがさ、これ、ぎっしり入ってますから、一旦ですね、このカツのみでいきたいと思いますうますううそいただきます。 うんうんかつサクサクだわそしたらちょっとこんな感じでねまあそろそろこれフォーク入れる隙間もできましたんでパンねほじくって一緒に食べていきたいと思いますはいこれね パンともにいかがでしょうかもうこのしみしみのパンよ絶対うまいからいただきますうんうん、まうん、まうまうま カレーしみしみのパンがさこれうまくないわけないよね、うん、ちょっとこの飯は贅沢だわ 見た目が魅力すぎてあのサラダ忘れてましたすいません、うん今ねこんな感じで中身のパンとカレーはもう ほ, ほぼほぼきれいに完食しました食べ方的にはねこっから追加をしていく感じなんだけど一旦はさカリカリサクサクのちょっとパンいっていい までうまいわ<笑>追加なくても十分これだけでうまいわ。 あでそろそろろね、もうカレーついてるところも少なくなってきたのでルーとかも追加できるらしいので追加のカレールーお願いしてみましょういやでも今ちょっとねルー頼んだんですけどパンがうまいからついてなくてもねいけちゃうもんねうんうんでもこのパン うまいってことはもちろんこちら甘いものも絶対うまいんでこの後楽しみなんだよねすいませんありがとうございます今ね追加でカレールいただきましたこれ追加で一応150円で結構な量が入ってるんで残りのパンには十分な気がしますこちらも豪快にちょっとかぶりついちゃいましょう うん、うんうん、これ今もうすぐねこれ一気に食べきりそうだけど食べ応え抜群だわ<笑>、うん、やっぱいつもの麺とかご飯に比べてもお腹の中ですごい膨らむ感じがあるね もうね、俺気づいたら最後ですよルーンもほぼ綺麗になくなりましてちょっとこのカレートーストいただきたいと思います、うん、ということでただいまですねこちらカレートースト完食させていただきました続いてはですね締めにこちらの甘いトーストいただきたいと思いますもうステインですよね生クリーム2つ追加トッピングさせていただいておりまして1個 に食べた後に締めるようではないね<笑>ちなみにねこちらのろくろさんでは店内や表でもスイーツ、えー、持ち帰り用かな、まあ、多分店内でも食べれると思うんだけど販売しておりまして、まあ、そういったお店なのでもちろんねこういったスイーツ系も絶対に美味しいということでいやーどうやって食べようかな<笑>追加させていただいた生クリーム合わせてよっうわこれどうでしょう シロップと小豆生クリームを添えてこれはねもう絶対にうまいと思いますがいただきますうんはいうまいうますぎるわ、うん、これはねもう追加の前提で生クリームとかアイスとか惜しまずに一口にドカップ入れたら絶対美味しいわ うんなあスイーツ系になるといわゆるハニトウみたいなことだよねこの年になるとねなかなかハニトウを食うことはないから久々に食うんだけどおいしいねふわふわの生地に合うわ<笑>うん、うん、今ね こんな感じで中身ほほぼほぼ完食いたたししましたこの後はねこの皮を食べる感じなので、えー、またですねいろいろと追加して食べていきたいと思います追加ね来る間にかけやすいようにバラしていきますかさっきカツカレー食べて思ったのが中側のふわふわの生地も美味しいんだけどこのサクサクでね香りが良くなって外側の耳の部分これもねまたうまいね そしたらですね、ただいま追加の耳用のトッピングが到着いたしましたまず追加したこれ小豆かけまして生クリームと生クリームとアイスクリームと最後にはこちらシロップを追加でうっわーこれで最後は締めたいと思いますもう手でいっちゃうかもうこれに関しては締めというかずっとメインよね 今まだね、2022年の12月なんだけどやっぱりね年末はちょっといろいろお仕事も私生活もねバタバタとすることが多いので甘いもの食べると癒されるね糖分が体に染み渡るわ<笑>でもなんかこうやって喫茶店とかカフェに来ると大人になってゃうような気がするね やっぱり若い時はがっつりとしたご飯が食べれるお店、まあ、そういったところばっかしか行かないからまあもうね23年の3月で僕も32なんでねこういったところもね来れるような大人になったとは言います、ね、<笑>いすうんでもこのさ おしゃれな店内でよっておしゃれな料理を今僕手づかみで食べてるじゃない絶対コメント欄で怒られる気がするけどごめん許してください<笑>まだまだ、ね、そこまで大人の階段を登ってないかもしれない<笑>ということでですねこちら最後一口でいただきたいと思います 様でしたということで本日はですねこちらカフェロクロさんで大きいこのトースト2種類ですね食べてまいりました僕に関しては1種類こう試食系ででもう1種類がスイーツ系としていただきましたけれどもレギュラートーストであれば1種類でもねトッピング次第でメインからデザートまで楽しめますので是非ね皆様もこちらのロクロさんで美味しいこのトースト 食べてみてみくださいなんかこうやってカフェで美味しいものを頂 い, いて僕も一つ大人になった気もしますし逆にわんぱくになった気もしますまあ年末にいいお仕事ができました23年も楽しく頑張りましょうはい<笑>ということで以前からですねコメントにもよく頂 い, いていた皆様のねコメント返信をしてほしいという、まあ、ご意見にね添いまして 僕もね皆さんのコメントに返信させていただこうかなと思います。ということで本日から始まるコメ編コーナーということで継続はしししたたいいんんだけど自分が辛くなっっててもしやめてしままらすいませんちょっとね他の YouTuber さんとは違って別にね面白い話とかをするわけではないのでなんとなくねながら聞きしていただければいいかなとは思います。 今回のコメ編はですね、前回投稿させていただきました、ムサシヤなります店さんから引用させていただきます。まあ、まずはじめにですね、一番多かったこのコメントは見逃せないということで、案の定ね、これ BGM の剣よ。僕がね、撮影してる時って案外店内で鳴ってる音楽とかって気づかないもんなんだけど、自分でね、編集してる時にこの音楽流れてることに気づいて、めちゃくちゃ僕も笑いました。 あの米かき込んでる瞬間のこの BGM ぴったりすぎてこれやばいなと思ったんでなんかね今ねショートとかも流行ってるじゃないですかで僕とかなんかは全然やってないので確かにこうラーメン吸ってるシーンとか米かき込んでるシーンにこの BGM 乗せてこれショートとか作ったら確かに面白いなというまあねいい意見いただきましたんで僕もね参考にさせていただきますそしたら続いてのコメント紹介させていただきます 僕もよくこのビビンバ丼やりますよっていう同志の方からのコメントなんですけど本当にねこのビビンバ丼めちゃくちゃうまいですまあ武蔵屋さんだけなのかな他店とかではなかなかね一味の醤油漬けとかもちろんないお店もいっぱいあるんだけれども 結局ね、家系の卓上メニューってかなりね、種類が豊富なところが多いので、ぜひね、皆さんも既存のメニューだけではなくて、ちょっとね、自分のアレンジをした丼とか、もちろんね、ラーメンも含めて味変してもらって、いろいろね、楽しんでいただけると、家系のこの一番の楽しみ方がね、できるかなと思いますんで、ぜひね、これ僕、私、やったことないよって方は、この動画を見てもらって、まあ、参考にっていうのもちょっとね、 言い方が良くないかもしれないんだけれどもなんかねいいなと思うことがあればねぜひ真似してみて美味しくね食べてみてくださいそしたら本日最後に紹介させていただくコメントがこちらデカ盛り大口で集客したんだからやってほしいなまたということでまあ今でも大口ではあるのでまあそれはいいとしてよ もともとね、僕も大食い、デカ盛り、チャレンジメニューをメインとしたチャンネルとしてね、活動して、皆様それを見たいと思ってね、来てくださってる方が多かったので、こういったね、ご意見、本当にごもっともだなというところではあるんですけど、ただ、やっぱりね、ちょっとテレビとは違って、YouTube のいいところ、かつ悪いところだと思うんだけど、一生ね、動画、映像がね、残っちゃうところがあるんですよね。やっぱりテレビと違って一瞬だけではないので、 そうするとどうしてもそのデカ盛りのお店とかチャレンジメニューのお店っていうイメージがそのお店についてしまってなんかこうそのお店にさ行きたいなっていう意欲が湧きにくかったりすると思うんですよ。 だってやっぱ普通の方というかまあ実際にねご飯食べに行った時にそういうデカ盛りとかチャレンジメニューって皆様は食べられないじゃないですかで僕の動画としては基本的にはねあの見てもらって美味しそうと思ってもらってかつこのお店行きたいなって思ってもらうためにねこうやってるような部分があるのでもちろん既存のメニューとしてチャレンジメニューとかデカ盛りがあるお店は今後ももちろんやっていくつもりではあるんですけれどもただ まあお店にねお願いをしてデカ盛りを作ってもらうとかそういったことはね今後極力避けていこうかなと思っておりますなのでねもちろん今後一生やりませんっていうことではないんですけれどもまあ当初に比べたらもちろんそういったデカ盛りの本数も減るかなとは思いますしそういったねメニューがあるお店であってもまずねこう通常メニューをいただいて皆様に紹介した後にできればねそういったデカ盛りをやっていくような活動に シフトチェンジとといいいうかか方向定できればいいかなと思っておりますデカ盛りとかを食べてすげえなこいつやべえなっていうのをもちろん見たいって方も多数いると思うのでねそういった方にはちょっとねご不便かけちゃうかもしれないんですけれどもそれと合わせてねこう美味しそうとかこのお店行きたいっていう気持ちになるような動画も作っていきますよってことはご理解いただけると嬉しいかなと思います。 ということで第1回目の米編コーナーはこの辺りで終わりたいと思いますちょっとね一発目なんでやめ方が分かりませんはい